Step 2 Light at an interface 境界面に当たる光ライトの説明の仕方 と, としてはいくつかの手法があるんですけれどもまずはまあライトは粒子としてはできるんでしょうそしてライトは波としては説明できるでしょうそしてまあまた粒子のフィールドとしては説明できるんですがそれが一番難しいんでそれが 今のところ考えなくて結構です。そして、まあ、と、パ a ティ i としてはできるんですが、それが直行に行きますよね。そして、とジオメティにもできるし、これが一番簡単な手法かもしれないんですね。そうすると、波 の, の説明にすると、まあ、マックスウェル の, のと法則とか に, に使わなければならないんですが、 今回には、まあ、この particle と wave に合わせて説明しようと思ってるんですね。まずは、えっと、この場合 に, にはと、光ファイバーのことを考えてるんですけれども、それの 半,、えっと、半径 が, がと波の波長より大きい、ずいぶん大きい場合なんですが、それが例えば D は, はそのとファイバー の, のは 直径なんですけれども、それが10マイクロンから200マイクロンの間なんですが、光の波長が1500ナノメートル、つまり 1.5 マイクロンですね。ミクロンですね。そうすると、境界面にあの光が当たるところなんですが、その2つの材料として、これが例えば空気 と, いうとガラスなんですが、そうすると、 これがどんなアングルで当たるのか。それが Angle of Incidence と言いますね。そ Angle of Incidence が下 I と, とします。でそうする と, と、真上からで当たるならそれ が, が0度なんですが、ちょうど平面のところに当たるならそれが90度になります。そうすると、と光は反射するでしょう。それが、えーと 反射の角度なんですが、それが Angle of Reflection ですね。この場合には、あ, のあとは、光は、ある光はそれが反射するんですけれども、ある光は、その境界面を通して、2つ目の材料の中に入りますよね。そうすると、それが別の角度なんですが、これが下 R としては、これが屈折の角度です。 そうすると、まあ、例えば、これが、反射する率は 10% と, と, とかと、中に入る率は 90% とかには考えられることもあるんですが、それが、まあ、例として。そうすると、この角度の関係は知りたいんですね。さて、その、反射すると角度はどのくらいになるでしょう まあ、普通には、下 i イクル下 r ですね。それが普通には、45度に入ってきたら45度には出てきます。それがだんだん大きくなると、まあ、一緒になるんでしょう。それが核色について。ですが、えっと、苦節の場合には異 な, る異なる場合もありますね。それが、 材料の中の refractive index. その refractive index は屈折率ですね。それが、がとまずはそれが光 の, の速度 は, は、えー、と空間よりどのぐらい遅くなるかと い, うということです。この数式を使うんですが n equals sea water v なんでこっちの場合には n が refractive index でそれが屈折率。 そうすると、C は空間のところには光の速度。それが 2.99×10 の8乗メートル p e セ s ンドでしょう。そうすると、V はその材料の中の速さ。まあ、普通では一緒と思ってるかもしれないんですが、本当は光が水に入ったりとか、ガラスに入ったりとかにすると、光は遅くなること。 でその速度の差を使ってそ れ, それでは、えっと、光ファイバーを作ることができますね。でとしてえっと、例としては例えば、バキューム、まあ、定義としては 1.00 なんですが普通の空気 で, で, でそれがまあほぼ一緒なんですがガラスは、まあ、種類によるんですけれども、まあ、例としては 1.46 ですね。そう つまり、ガラスの中 の, の光の速度 は, は、えっと、空間間 よ, より、えっと、3分の2ぐらいになります。そして、ダイヤモンドの中には、その屈折率は 2.4 なのです、ずいぶん遅くなるんでしょう。<笑>すいません。<笑>そうすると、それが、がダイヤモンド の, の 光, 光 の, の速さ が, が、だいたい、 C の4割ぐらいになるでしょう。そうすると、これがどのぐらい遅くなるか。さて、角度としてはそのアングルはどうなるんでしょうかね。こういう数式は使えるんですね。えっ、ー、と、下 I、それが Angle、えー、of Incidence なんですが、そ れ, それの sign、water, えー、とそのイン c i ン e n c e の材料 の, の速度、イクルえールえっと下のところには、それがが e f r a c t のところにはサインシ r,water vr になりますね。そうすると、とそれが、その関係 は, はあの 決, まってる決まってます。これが、まあ、ni イコール c water vi,nr イコール c water vr なんですかそれが当たり前で。 そうすると、2つの材料は上と下には別々のものと計算できます。そうすると、ni sin θ i イコール nr sin θ r になります。これは Snell's law、Snell の法則です。これが古典 工, 工学。 とクラシカルオプティクス の, の一番有名な結果かもしれないんですね。これが、とメガネのレンズ と, と, とかと、鏡とか、な何でもににはと関係になります。そうすると、どっちの方向に変わるんでしょうかね。これが、まあ、あの普通の材料なんですが、それより複雑な場合もあるんですが、それが例えばメタマテリアルとかなんですが、それが、 この授業には、にはあまり関係ないので気にしなくていいです。で、密度がひどい低い材料から密度が高いものに行くと、だいたいその場合だったら NI は NR より低い の, の, ので、そうすると、とこっち の, の方 に, に, はには、えっ、ー、と、 変わりますね。そうすると、NI, water NR は、えっ、ー、と、一より低 く, 低くなりますから、それが、がアングルは、角度 が, が短くなります。そうすると、とこの下 R はと、下 I より低い。そうすると、まあ、下から上に行く場合には、それは逆の方なんですが、えっ、ー、と、 密度が高い材料から密度低いものに、材料に行く と, と、それ逆の方になる と, と, と、この場合には、Ni water Nr は1より大きい の, の, ので、えっと、シーター R は, はとシー下 i より大きい。